えー、地元大町茨城熊根と申しますえ本日は第19回北四国区よそこいまりが3年ぶりにこの大町で開催されますことをまずもって感謝を申し上げます開、えー、会、えー、本部の皆様そしてボランティアスタッフの皆様本当にありがとうございます今回のこのお祭りの開催がですね、えー、皆様にとっていろいろな意味で新しいスタートの一重になることを、えー、ご期待申し上げて 先輩、演武させていただきます。どうぞ、ご声援をよろしくお願いいたします。それでは、参ります。会場のお客様に、礼平和の光が命を照らし、希望の光が心を照らす。平和を願い、命を祭り、心を祭る。 生まれば祭り。 先を切れに願いを込める今祭り様はまだ闇園に山吹く風に。 ーりありがとうございました。